아시간날나한테키칼날봐야되는데이거어떻게본인이그린건가리뿌리그리뿌리뿌리리뿌 なんとい う, うに素晴らしい。子供だ。かわいそうに。生まれてきたこと自体がかわいそうだ。なんだっけ？あの国の形ペンマーラの歴史なんて言うんだっけ？拘束もしてない様に。俺はずっと親以降。5丁目の話によると大陸違反は富岡も同じだる。<笑> どうスカルドをしてきているのですが、私は私は私は私は私まあいいじゃないですか。おとなしくついてきてくれましたし、処罰は後で考えましょう<笑>でで。私は私は私は私はって私は私は私どういうつもりね。は私は私は私は私は私は 대신에그거를여기다가이렇게하면안돼입력을여기다가하면안돼요